マイリット、憧れ羽生譲るの前で熱唱へ、聞いた時は心臓の鼓動が早くなった、紅白リハ。ご視聴ありがとうございます。早速、今日もハブ選手のファンへ情報をご提供させていただきます。第73回 NHK 紅白歌合戦、12月29日 NHK ホール、リハ2日目。3回目の出場となるシンガーのマイリットは、フライハイ、 そして、エイマー、イクタリラ、ボーンディーと共に、面影を披露する。リハーサルは非公開で行われ、その後、取材会に出席した、紅白への意気込みをお願いします。ありがたいことに2年連続で、フライハイを歌わせていただきます。そして、もう1曲、面影という曲で、エイマーさん、イクタリラさん、ボーンディーさん、そして私の4人で歌わせていただきます。 2回も紅白歌合戦で歌えるなんて本当に幸せでいっぱいです。今回の紅白のテーマがラブピースということで平和への願い愛をいっぱい込めて笑顔で歌えたらと思います。フライハイは羽生結弦選手の演技にインスピレーションを受けて作った曲だとお聞きしてます。今回ゲスト審査員に羽生結弦さんがいらっしゃるのですが ご本人の前で歌うことへのお気持ちはいかがでしょうか。羽生さんが審査員にいらっしゃると聞いたときに、心臓の高鳴り方がすごく速くなりました。フライハイは羽生選手の演技を見ながら、そのジャンプに音をはめるように作っていった、この曲で少しでも高く飛べますようにってエールを込めて作った歌なので、ご本人の前で歌えることがとても特別で、 今までにないような気持ちで歌うことになるのかなと思っています。ちなみに、ハブさんとお会いになったことはありますかないです。なので、ずっと見てしまうかもしれません。実際には、ハブさんとお話をできるとしたら、どんなことをお話ししたいですか私は、今まで映像で演技を拝見して、その姿に本当に感動しました。たくさんの言葉に勇気づけられ励まされてきたので、 本当にただただ感謝を伝えられたらそれで十分です。もし、ハブさんの方から感謝の気持ちを伝えられたら、どうされますかありがたく受け止めたいと思います。この一年を振り返って漢字一文字で表現すると、2022年はツアーを2本できましたし、フェスなどいろんなイベントでたくさんの方の前で歌える機会をいただけたので、とても充実した一年でした。 そして、私が大尊敬する歌手の平原、あやかさんに、ステージは祭りだよと言っていただけたことがすごく印象に残っています。それまで緊張だったり、不安だった気持ちを引き連れて、ステージに立っていたものが、一気に楽しくなったのがすごく嬉しかったことだったので、2022年の私の一文字は、祭りです。今回の紅白のステージは、どんな感じになりそうですか フライハイはより神聖な感じになった気がしています。去年のフライハイよりも飛行距離が伸び角度がついたようなそんなパフォーマンスになると思います。そしてテレビなどどこでも歌ったことがない曲の主影はライブ感のある楽しい曲になっています。私たち4人の楽しい姿を見ていただいてハッピーピース ラブを見てくださる皆さんにそのまま届けられたらなと思います。コメント。新神経営の美人女性歌手と彼は同じ早稲田大学ご出身のようですね。個人的にはやっぱり愛子が見たかった。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。